いいいっますお願いしますす今日は技やっていきます、ま、何の技をやるかといいますと、はいですよまあ、人間には2種類の人間がいるけです。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 えー、エってどうい う, のうのいいっすねきれいすね外側に回してジャンプしながら今回またそうです、ね、はいでじゃあ次練習を入っていきましょう練習をいきますよ今回は練習を2つに分けて紹介していきますこれやるにたって ま, すまずジャンプするだけアラン・あらたたトザ・ワールドをしてる途中に飛ぶだけですの こ, れでここで重要になってくるのが1と2のあのボールの高さと飛ぶタイミン グ, タイミング高さとどの辺か分から高さはね多分2位と呼ばれるところが 2, 2位の高さですよ要するに手段の高さにボールを上げるはいなんでひなをかけたらいいのかっていうとまず低すぎると 最後のクロスに間に合わないで高すぎるとジャンプができないジャンプのタイミングは一周回すんですけど一周回った時に飛ぶはいはいはいここまで来てあ、もうボールの上に足が来た時来た、2? 俺のタップに来たブワン来たくのテップ2 のの質っていうのは綺麗になる、はい、であとこれってあの弾き上げる技なんで、はいはいはいはい、伸ばし綺麗に伸ばしてると膝に当たりにくくなる、はい、最後黒そうはい、だからここに当たっちゃう、はい、曲がってたりう す,、ねはいう す, ね、すると、はい、当たっちゃうから伸ばすステップ1ができたらもう2がも、はいはい、実際にさっきの意識していや 綺麗ですねなんこもちょっと違うから M はどういう、ね、こがるっていう全く一緒なんですとさっき外側に最初またいだったんだけど要は虫側に。 全くそうも一緒です。ここから。始めて。で、ステップ2が。一気にやっちゃう。これ2つに分けて、やっていきます。で、なんかさ、そうそう、ちで、こうやり方がさ、そうだ、違う。ちょっと違う。大事なポイントがあるんですね。最後振るのが、力入んないってう人は。あの、飛ぶ瞬間に。膝を折りたたむうんうん感じ。<笑><笑>で、半歩ぐらい。あの、横に来て、そうやっ、ね、ちょっとこう、ここまで来たら、膝をこう、おお、のそ、同時にこう、ちょっと横に振るってうんです、ね。だけど。 ると意識してやってみてくださいお願いしますはいいかがだったでしょうかス<タッ>以上が SR と MR2、はい、つを紹介していきました ス, スティックアラブスワールいじめる方じめ 方, 方が好きな人は SR が役立てん今ちょっと俺受けだなぐらい人は MR やからちスワ<タッ><タッ><タッ>ール、はい、アラブスワールドとピッチアラブゾールっていう正式名があると思います、あ えー、他にもたくさん動画を上げているのでぜひぜひ動画の中から見てください、はい、今回の動画は良かったと思います高評価、チャンネル登録でよろしくお願いします